演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら「ちぎり焼き」というものを食べてみたいと思いす。まあ要は今川焼きなんですよねなんかこういうフェイものとかも入っていくとおいしそう あ, あこれが今回買ったお店ですね 紹介してくれますすワイペーネですね多分こちらのバーコードからいけると思いますんで読み取れますか、うん、でなんか美味しい食べ方とかもあるんですけど今回はそのままいきたいと思っててなんか今川焼きなんですけど種類がめっちゃあって<笑>なんかこういうふう<笑>でも、で、てもで中身がこれなんでもうどれがどれなのかわからないんですよね。 分からないんですよねとか言いましたけどこんなふうにちゃんと書いてくれてますわなんかえあなんかちょっと白玉小豆とか シ, シ, シ, シンプルなのもありますけ、ね、どかカレーっていう一つものすごく異質なのがありますねどんな味なんだろうなではさ最初は最初やこちら豆乳あずきからいただきます をもちしてますね。中身はこんな感じです。ではいただきます。やっぱり今川焼きといえばあんこですよね。と思っていたらクリームもやってくれるな。これ。初めてこんな風に思ったかもしれない。今食べたのは。まず小豆あんですね。これは一番シンプルなんですけど、シンプル。の上に小豆が挟まって、ふっくらとした食感も。すごく、とっても美味しかったです。 今外側の生地が結構しっかり歯応えがあって噛んだ後に中の具材の美味しさが広がってきますでこちらの豆乳小豆その小豆に豆乳クリームが入っていて豆乳の甘さをしっかりと感じることができました生クリームだとはまた違った美味しさがありましたねでゆずあんはゆずのさっぱりとした酸味があるの中にうまく中和されていて通常のあんことはまた違うさっぱりとした甘さがあります でクリーム濃厚なカスタードクリームが噛んだ瞬間にさらに広やってきましたね卵の風味が効いていて美味しかったですでこの極上クリームはその濃厚なクリームはとちょっとプリンのようなちょっと固めなんですけどこちらはちょっと柔らかめの食感でしたねいやなので極上といいます、ね、味自体はそんなにカスタードクリームと変わってるな感じなく舌触りが違うといった形ですね なのでそこで好みが分かれるかなと思いますではうわっ問題児来たというわけでこのカレー味やってみたいと思いますちょっとこ れ, これが正直分かんないんだよな 中身はこんな感じですねやっぱりレパ香りもカレー で, すではいただきますうんチーズはちょっとしつこいかなでもほかやっぱりクリーム系がいいですねあんこももちろんですけど 持っていたカレーですけけど食べててみるととと辛いい味付けとソーラムキシは意外と合っていましたねカレーパンの方なんですけどカレーパンともまたちょっと食感が違うので違った味わいが楽しめました市販されてくれないかなこのカレー今側はでクレームブリューではプリンの甘めのカスタムクリームはっち前述のクリームや極上クリームがまた違った美味しさがあったんですがカラメルがちょっと地味だったかなとい う, ような印象があります パリパリキャラ メ, ラメルと書いてるんですがちょっとパリパリが足りなかったかな、うん、もうちょっとカラメルが強くてもかったかなと思いましたそしてこのキャラメルクリームこちらは濃厚なキャラメルの甘苦さが口の中でふわっと広がってきてとっても美味しかったです今川焼きにキャラメルクリーム本当はよくありますねもっといろんなところで販売してほしいと思える味でしたでチョコレートは まあ、これも割とシンプルな感じで濃厚で甘めのチョコレートが噛んだ瞬間に口の中に広がってきましたねチョコ好きの方にはおすすめ で, すでクリームチーズはチーズの味がかなり強いクリームチーズだったのでちょっと食べてる途中でくどいかなと思う部分がありましたねここまで大量にクリームがチーズが入ってきてうまみもなチーズが好きな方にはいいんだのですがちょっと途中で飽きが来るかなという部分があったのが残念でした もうちょっとさっぱりした味の方があのクリームの量だったらいいかもしれませんであとは次は白玉あずきこれはこの中にはないのでここに書いてある毎月の期間限定商品ですねなので今回はこれは当たりましたけど次また再販かするのかなでは皆さんもう会えないかもしれない白玉あずきトとクト ご覧、あれこんな感じですね。確かに白玉入ってますねではいただきますやっぱりクリーム系が美味しいですね濃厚だし中の素材のうまみも生かされてるしんもっとクリーム感感じたい<笑>白玉小豆は白玉の食感が入っているこれであっ 自体の味もさっき食べたこの小豆あんとはまた違ったような味わいなんりました。ちょっとこっちの方がさっぱりしてるというか、まあ、白玉が入ったらそう感じただけなのかもしれませんがとにかくもっちりとした食感とさっぱりとしたあんこよく合っていて美味しかったですでその次のアップルシーブースとはクリームの食感は先ほどのこのクリームと同じなのですがりんごの酸味がしっかり効いていて先ほどのクリームとはまた違った美味しさがあっても良かったです りんごの酸味が好きな方にはぜひおすすめできますねそしてこちらのいちごフロマージュおそらくこのクリームチーズのチーズクリームにいちごを混ぜたものだと思うんですがまだチーズが強かったですねいちごの甘酸っぱさを探さないと味わえなかったというのは残念でしたねでこちらのでこのスイートポテトスイートポテトと言っていたはもう今川焼きなんですから芋あでいいのではと思ってしまいますがスイートポテトじゃないとダメなのかな 噛んだ瞬間に芋さつまもの自然な優しい甘さが口の中にふわっと広がってきて、その甘さ軸がとっても濃厚で美味しかったです。やっぱり今川にあるので芋あんで通してほしいですね。これはーって思いましたね。本当に美味しかったですね。そして最後のモンブラン。これも栗の甘さが口の中にふわっと広がってきて、本当にクリームが美味しいですよね。クリームが美味しくて、そこに栗の旨さがうまく溶け込んでいって、 口の中にふわっっと広がててきてモンブランのあのペーストとはまた違った美味しさがあってよかったです味はしっかりあのモンブランのペーストでしたねで今回こちらの14種類プラス限定品の白玉あつきを食べたわけです自分の中ではこのキャラメルとモンブランスイートポテトが特に中の濃厚で美味しかったのでこれらを代表としてこちらの点数とさせていただくもう文句ないですね 今川焼きって結構いろんな味が 出, せ出されてるんですねまあひぎり焼きなんですよ今川焼きっていいですよねもういややこしい「ツバメかな砂漠舞い飛ぶ黒ばかり砂漠の上を黒いものが飛んでいる」